ホテルグアラニーにままってみますどんなホテルか楽しみですそれではさっそく行ってみます<笑> 1958年のジャックオン1961年に開業した老舗高級ホテル。 場所はスターソンシオンのセントロ地区にあります。ロビーになります。 レストランになります。 インターネットも使えますホテルに直結したカジノがありますホテルワラに来ました部屋はこんな感じです まあ9階なので景色がよく見えますカードキーです冷蔵庫もありますセーフティーボックスもあります パナソニック製です毛布もありますティゴのケーブルテレビも見れます NHK も映りますまあ、ちゃんとお風呂もありますこの風呂に入りたいがためにこのホテルを選んだところがあります 2階からの景色ですおしゃれなベッドがたくさんあります このプール2メーターもあるようですこれは楽しめますジムもあります結構ガッツリ運動できます結構面白いですね、まあ、初めて使いました 夜はライトアップされていますレストランになります 今バイキングで結構いろんなメニューあります<笑>夜の景色です、えー、セントロ地区の朝の景色です